今日は皆さんが定期的にタイヤの空気圧をチェックするときに使うタイヤゲージ、エアゲージですね、には意外にばらつきが多いというお話をさせてもらいます。ガソリンスタンドに置いてある空気を入れる、充填するものについているエアゲージは、極端な場合、コンマ5以上低く表示する場合もあるので、ご注意ください。 ここにあるの2つはともに2000円以下の比較的安価なアゲージですがこの2つにも約コンマ5ほどの違いがありますどちらを信用するかはここでは言及できませんけれどもまずはご自分の1つエアゲージをお持ちになったらそれと空気を充填する時のエアゲージの差について注意を払うことをお勧めします タイヤの空気圧を測るときはタイヤが冷えた状態で測るのが原則ですサーキット走行などでは一概にそうとも言えませんけども通常の仕様ではタイヤが冷えてるとき触ったときに熱く感じない程度外気温とほぼ一緒という状態で計測するのがまずは原則だというふうに思ってくださいですから走行後あるいは走行中にですねガソリンスタンドで エアチェックするときは空気が膨張してますのでその部分を加味して高めに設定するという必要が生まれるかもしれませんサーキットなどでは走行時の状態をライダーが感じて空気圧を細かくチェックするというのが原則基本ですガソリンスタンド で, です、ね、空気圧を調整するとき、ね、ガソリンスタンドに装備されている空気入でれはです、ね、基本的に四輪車用なのでこういったストレートタイプの エアバルが付いていたりするととても入れづらいことがありますそんな時はですねこんな感じのあのアダプターというんでしょうかちょっとこれは外向きに付くんですけどもこんなものをザックの中に一つ入れておくととても便利じゃないかと思いますこのゲイラと現在 2.4 キロぐらいを示しています ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、えー、こちらのゲージだと約 2.9 キロほどを示しています約コンマ4キロほど 0.4 キロほど、えー、表示の値に違いがあることこの辺を頭に入れておくとよろしいのではないかと思います。